クリアライズは分析試験評価サービスを通じて自動車関連サプライチェーンの皆様のお手伝いをさせていただいております今回より多くの皆様にクリアライズの名前と技術実績を知っていただくため出展することを決定いたしました私たちクリアライズは2020年に茨城県を拠点とした分析試験専門として独立した会社ですまだまだ若い会社ですが 実は約50年にわたり日田市製作所のグループ会社として各種材料の調査分析サービスを行ってまいりましたクリアライズの自動車関連分析試験サービスについてご紹介いたします当社では自動車を構成する各種部材に対して幅広い試験メニューを 一貫してて受託できる体制が整っております皆様が直面する100年に1度の EV 改革を戦い抜くため、クリアライズにぜひお手伝いさせてください。EV の性能を論ずる上で、リチウムイオン二次電池の高性能化、長寿命化、低価格化は重要な事項です。 ここでは、STEM、NMR、XRD、FTIR での評価試験を一例とし、皆様の研究開発をサポートするリチウムイオン二次電池分析メニューを紹介いたします。グリーン水素の活用を広げる上で、燃料電池が注目されています。 クリアライズでは燃料電池の複合試験や各構成部材の信頼性・耐食性評価強度試験・残留応力測定などを通じて開発をサポートいたします曝露環境における材料影響評価や製品・部材から発生するガスの評価はとても重要です模擬環境試験を実施し 要因分析・再現試験・観察・検証までをワンストップで対応いたしますクリアライズでは全固体電池を大気に触れない状態でサンプリングから携帯観察・構造解析・表面分析など目的に応じた複合的評価を実施いたします2030年代の主役と評される全固体電池の開発にも クリアライズの技術がお役に立てるはずです自動車の EV 化が進む中半導体は自動車の主要部品となっておりその使用条件も過酷な方向に進んでいますまさに今半導体の主戦場は自動車です今回は実家ガリウムパワーデバイスの分析事例を紹介しておりますが 皆様のベストパートナーを目指し、半導体など電子部品の分析、調査でサポートいたします。